はい、森ちゃんこんにちは。こんにちは。ジムからの流れなん で, すけど流れで、はい、はい。またやってきました。やってきました、湘南銀河八ゴルフ。うんはいつもありがとうございます。ありがとうございます。<笑>とます<笑><笑><笑>なんで外笑ってんすか<笑><笑><笑>。腹以上手なんです、はいどうぞ、はい、今回は、はい、ちょっとまた教えてもらいたいことがありまして、はい、えっ、ー、と、どう。うん 泥はなくドローではなくはい、まあ、ドローはなんかこうありきたりなんで、はい、もう結構出尽くしてると思うんですよ。フ、はいはい、フェェーードドの打ちちちちちち方をはい、はいいいいょっっとと簡単に簡単単にに、はい、教えててもららたたなななめちゃくちゃ簡単ででででででですすすすすけど大大か丈夫<笑>僕ができる承知<笑><笑>しとしまみ持<笑>逆なんです 使っちゃったらごめんなさい<笑>そう<っ>す。<笑>じゃ、早速やってみましょうか、はい。よろしくお願いします。はい、お願いします<笑>打つ前に。何かありますか、ポイント。ポイント。ポイントは、えっ、ー、と。二つ。二つ。はい。一個がフェンス面は。落としたい場所に向ける。なるほど、落としたい場所に。落としたい場所、まあ、ピンならピンで大丈夫です。 でもう一つが自分は打ち出す方向に向くっていうこの2つです、ね、ああなるほど打ち出したい方向ってことですねそうですあ、まあ、じゃあそうすると自然にやっぱこうフェードのイメージをするからフェースよりは落としたいとこよりは左を向く<笑>ということになりますわかりやすいです<笑>いかりやすいったよかった<笑>、はい、ちょっとそれで打ってみますね ち, ちなみに落としたいところってなんか目標物とかあるんですかそうですねうーん200の看板の方200の看板はいはいで自分は300の方を向く感じかなあっごめんなさ い, はい、はい、<笑>ちょっと広いんであれなんですけどそうに向いてただ打つあすげえ っていう感じ。ちょっと要するに曲がりましたけど。うん。ね、<笑>フェードなんで。そうですそうです。これだけなんですよ。もうちょっ と, ょっと<笑>もうちょっと打ちます。<笑><笑>いやいや打ちますけど。<笑>ああ。うまく。 結構簡単そうに打ちますね。<笑>めちゃめちゃ簡単なんですって<笑>。グリップ変えるとかじゃないんですか。<笑>グリップは変えなくて大丈夫です。大丈夫、全然そう問題ないな。ドローのやつを見てたら、はい、やっぱグリップ結構変えるのが多いじゃないですか。はいはいはいはいはい。さ あ,、まあ、右はなくなったんですけど。はい。 左しか行かなくなっちゃって捕まりが良くなっちゃった<笑>ででグリップを戻せばいいのかと思ってたんですけどそうではないんですそうではないですね<笑>全然グリップでも大丈夫それだけです<笑>いやこんな簡単打てんのかそうなんですよ終わり<笑><笑> あともう一個意識することとしてはスイング軌道としては、まあ、振る方向ですね振り方はまあ、っすぐというか自分の体の向きに沿って振っていくっていうことは意識してもらいたいなという点ですね。 フェーズしか出ないすげえ<笑>この曲がり幅は、はい、そのちょっと調整していくって感じなんですよね自分の向く方向とフ ェ, フェースと自分の方向とで調整していくっていう感じです、うんうん、なるほど、はいうんうん、あいいじゃないですか いいですね。<笑>え結構打ち分けとかされるんですか。打ち分けすること多いですね。やっぱコースの形状によって変えていくことは多いですかね。うそうです。あると楽ですよ。打ち分けられると。わ か, かってるんですけど、<笑>ミスしちゃうじゃないですか。いろいろ細かいこと考えすぎなんですよねそうそうそうそうう。なんかなんかそう。 今のだと分かりやすい分かりやすいめちゃめちゃ分かりやすいちょっと試してみてください超簡単でも私もともとフェード打てなかった人なんですそれでも打てるから大丈夫ですこれってあれですか引っ掛けとか出ちゃう人もこのやり方だったら出にくくなるんですか引っ掛け出出る人は、ままあ、にくくはなりますね ただ普段の練習ではあんまりやってほしい引っ掛けを直す練習方法としてはしてほしくないかな応急処置としてちょっとその日出ちゃったってそうですそうですそうですラウンド中にちょっと直したいなっていう場合であれば全然使っていただいて大丈夫なのかなと思います、うん、ありがとうございます、はあ、ありがとうございますじゃあちょっとそんな感じではいまあ分かりやすくっていうのは今回テーマなんで、はいまあ、短く短くはい、はい、<笑>あの<笑>ぜひ<笑> フェード打ちたいよとか打ちたいよ<笑>ちょっと引っ掛けちゃったみたいな時は、はい、これをやってもらえばいいかなと思います、はいそうですありがとうございま す, あ り, いますありがとうございました